えー、カザネと申します、えー、東北関東の乗り子をですね中心に結成をさせていただきまして、えー、今年が初心ということでこの道の空さこえまつりもカザとして初めて参加させていただいております、えー、我々はですねコ、えーチのさこえまつり本間のさこえまつりに出たいというメンバーがですね集まって結、えー、成をさせていただきまして今年もですねコ、えーチに行ってきたんですけれども あの皆さん見ていただいてわかるかと思うんですがお面をですね、まあ、このように半分だけつけさせていただいてますコ、えーチというのはですねかなりお客さんとの距離も一応、ね、近いんですけれどもここ以上に近くてですね、まあ、お客さんにですねかなり泣かれてしまうようなこともあったんですけれども、まあ、お面をつけているのは僕ら照れ屋だというわけではなくしっかり泣いた香りというところでですねしっかり表現をしていく上でつけてはおるんですが ハートフェルな、えー、熱い仲間の集まっております。本日の最終部と我々カズネの最終部とさせていただきますので、どうぞデビューをしていただきますと最高でございます。最後までよろしくお願いいたします。 時にまずは人へ「風邪2018四季」。 赤き鬼がもめるは人ぞのえです。 求めるものは得られず我が見た目ゆえか深き悲しみに暮れる赤き鬼を救うは友魔王越えだ。 青きりは友のために。 う ー, げさ ー, ーあたよよりの。 出た者はたとの出口さりのうしないしは誠の友もめとてのられず猿のおりたちはマイアとするさりはははははははははははははははははははは たちののび心優しきおみたちの正しきもの死に、倒れ、寒い中、最後までお付き合いいただき、またたくさんのお手拍子いただき、本当にありがとうございました。